眠いっす。 もうじきお昼の時間なんですが今日初撮りです、えー、昨日はパパは、えー、仕事のズームですねというのをやって今日も仕事のズーム何のことか分かんないと思いますが、えー、まあプレゼンするための。 ズーム会議ですす、ね。ね頑張ります昨日はなんかちょっと気疲れして早く寝ちゃいましたその分今日は朝ものすごく早く5時台に散歩に出かけちゃいましたよアンチェン ン君お父ちゃんはもう眠いんです今朝めちゃくちゃ早く起きてお散歩に行ってそしてズーム会議に出て苦手な感じを経験したら疲れてもう眠いです眠いっす眠いっすお父ちゃん眠いっす寝ます